えっと、あの、シャンマと申します。よろしくお願いします。で、プロテウムデータのインテリジェント解析とデータベース化っていうお話をさせてもらいます。あの、前半は、えー、っと、えー、このインテリジェント解析のところで、後半はデータベース化のところで、あの、お話をさせていただきます。で、えー、っと、前半の部分ですけど、えー、っと、私の研究室の准教授の杉山先生、えー、あと、吉沢さん、あの、今回、 えー、世話役を勤めておられるんですけど、そこは田端さんから、活性化的の学生だった、もう今、学位取りましたが、えーっと、タイからの留学生の、えー、パスラインさんがあのコントリビュートしてくれました。で、えっと、我々のラボが目指している、あのこれ、長期的な目標なんですけども、まあ、資料から、えっと、最終的なその生物学的知見を得るまでで、まあ、いろんなベッドの工夫がもちろん、 あのたくさんあるんですけども、えー、その統一的にこの、えー、とインテリジェント解析を行うことによって、まああの、それぞれの各ステップで最適化をしていくんじゃなくて、最終的なアウトプットが最適化されるような、まあ、ワークフローを組みたい、でそのための、えー、とインフォマティクスを、まあ、上手に使ったアプローチを、まあ、完成させたいという、うん、あの野望を持っております。で、今まではやっぱりそのデータ計測はデータ計測のとこ。 でその後とに、まあ、コンピューテーショナルプロテミクスと呼ばれるようなそのスペクトルからタンパク質までのところ、それから、えー、とそのデータサイエンティストが多分大活躍をするそのタンパク質を使ったその生物学的な知見を取るところというところに分かれていたと思うんですけども、えー、とこれ最初からその最終的なアウトプットを見据えた、まあ、統一的なものができないかというのを、まあ、目指しているわけです。で、えー、と ゲノムとやっぱり一番大きい、ゲノムトランスクリプトミックスと一番違うところは、やはりその計測のところでして、えー、っと、少なくとも測定機器については、多分、あの、多くの人はもう何も考えずに、まあ、どこ、えー、どこかに外注したりということも、あの、できると思います。で、それは、あの、NGS が、あの、十分に技術的にマチュアになってきたからということだと思いますけれども、まあ、あの、単に、えー、っと、研究ツールとしてだけではなくて、まあ、あの、医療機器としての NGS もあのどんどんこうマーケットを広げてきていってであの、私の目指すところは、これのプロテオーム版をやはり作りたい、えー、っとプロテオームシーケンサーを作りたいというのを、まあ、あの野望として持っているわけです。で、えー、っともうあの一番有望なのはこのショットガンプロテオミックスというアプローチで、 えっと、タンパクを分析するのではなくて、それをこのショットガンのようにあの細かく断片化したこの断片を LCMSMS で解析することによって、えーっと、情報を得るということになります。で、これをすることによっていいこともあるんですが、この情報学的には負荷が一気に高まるわけで、えー、っと分解してしまうことによる、まあ、あのリスクもあるし、えーっとまあ、メリットもあるわけです。で、えー、っともう少し詳しく説明しますと、 一つのタンパクを消化酵素で消化してペプチドにしてからそれを、えっと、LC で分離しながらタンデム質質量分設計の中に送り込むということになります。でそうしますと例えば人、えー、2万人があってでそこから生み出されるものが100万タンパクとする と,、えー、っとその質量分設計で、えー、っと見なければいけないオブザーバブルな、まあ、トリプシン消化ペプチドとすると、まあ、3000万種ぐらいある。この3000万種ぐらいのものが均一濃度ではなくて 例えば細胞の中だと10の6乗ぐらいの濃度差があり、例えば体液中だとそれがさらにえっと幅広くなって10の12乗ぐらいになる。なので、えー、まああのアナリティカルにも非常にチャレンジングなまあ対象ということになります。でさらには、この得られた MSMS スペクトルをデータベースと検索に対してこうあの当て込むわけで、えー、そこでもまあいろんなあの不具合が生じる可能性があるということです。 でそのプロテオムシーケンサーとしての LCMSMS ですけども、酵、え、母、ー、をテスト資料として、まあ、今まであのずっとその性能が評価されていきましたで。このグラフは、えー、っとこのグラフは、えー、X 軸が、まあ、あのアバンダンスで、えー、Y 軸がそのフリクエンシーということになります。でこの青いやつがその、えー、っと実際の分布を示していて、で2001年ぐらい の, あの質量分析を使うと、 アバンダント熱についてはほぼ 100% カバーできてるんですが、量の少ないタンパクについては全然カバーできてないという状況でした。で、それが、まあ、年を追うごとに、だんだん、こう、あの、理想型に近づいてきてるということがわかります。で、2000、えー、っと、何年か今、ズームで見えないんですが、えー、っと、2008年ですね。2008年になると、エルテ l t k o b i t l a という機械が上視されて、 えー、まあ、あの、非常に長い時間がかかるんですが、一応は、えっと、イーストぐらいのコンプレックスの資料であれば、あの、全部プロテオームが見れるようになった。ただし、これ、1サンプル41日かかるので、まだまだ全然、あの、ダメだったんですが、これが、えっと、2014年になると、同じサンプルが、えー、っと、85分でできるようになった。ということで、 えーまあ、プロテオムシーケンサーとしての LCMSMS がどのぐらいのスピードで技術進歩進化を遂げているかっていうのがわ、まあ、かるかと思います。ただし、えー、と例えばあのこれは蓮沼先生もこのグラフ出しておられましたけども、えー、これ、えー、とゲノムトランスクリプトームです。1塩基を読むうあたりの、まあ、コストをあの示しているんですが、えー、とこの不連続な えー、っと、この現象は NGS の登場によるもので、で、プロテオームも確かにこう、あの、ずっと直線的に現象はしてきているんですが、やはり NGS ほどのインパクトのある技術革新がない限りは、あの NGS のような、あの、えー、っと、インパクトを与えることはできないということになるかと思います。えー、っと、すなわち何かが必要で、で、私はこれは、まあ、一つは、 あの、えっ、ー、と、分離分析としての技術突破があるかなと思うんですが、もう一つは、えー、やはりその統計的な解析手法によって、えーと、技術突破ができるんじゃないかと、限界突破ができるんじゃないかというふうに、あの、期待をしているわけです。というのは、これ2017年の、あの、ノーベル賞に、あの、えー、受賞対象となった、えっ、ー、と、クライオイームですけども、全く同じローデータに対して2013年ではこんな感じだったのが、 えっと、2017年の時点で、まあ、このぐらいに、えっと、レゾリューションが上がる。で、これは、あの、ハードの、えー、っと、え、改善というよりは、むしろ、えー、その解析手法の、まあ、あの、進化によって、まあ、こういうことが可能になっていると、あの、いうことかと思います。で、同じことを LCMSMS でできないか、というのが、あの、考えているわけです。で、これは、あの、ネタバレしているものもあると思うんですけども、えっと、この、あの、抗ガの微小面が、 えー、いますが、これは、ある結果から、じゃなくて、ある原因を、から、結果としてこれが得られているわけです。何かを、えー、何かの処理をすると、まあ、こういう抗がんの微少年が得られるわけです。で、えー、っと、結果から原因に戻るにはどうしたらいいか、ということです。で、えー、っと、この原因は、あの、私なんですが、えー、っと、どうやったらこう、こう、こんな抗がんの微少年になるか、ということで、 えー、これには、だからいろんな様 ま, まな、なんかいろんな関数が、えー、と、使われて、いろんなルールが適用されて、あの、これがこういうふうになるわけですが、そのルールが全部分かれば、その変数が全部分かれば、この逆もできるわけですね。一対一対応ができるはずです。だけど、この交番の美少年の写真一枚渡されただけでは、絶対こっちには戻れないですよね。 だけど、これが、あの、1億例あれば、1億枚違う例があれば、そこに含まれているルールを推定することができるはずだということです。で、今はそのぐらい大量のデータを、あの、取ることができるはずなので、LCMSMS だって、もともとどういうタンパクがどのぐらいあったかということを、あの、最終的な LCMSMS のデータから、えっと、推定できるんじゃないかということです。 で、えっと、もう一度 LCMSMS のデータをちょっと見てみようと思うんですが、えー、っと、プロテオミクスの場合にはさ、あの、ショットガンプロテオミクスなので、最初はタンパクがあって、それがペプチドになって、それを LCMS で分けるわけです。で、その時には、この二次元の、えっと、スペースのところに、ピークがこう分散するわけです。で、えー、っと、えー、マススペクトルの、マス、えー、マススペクトルメトリーの分野では、こういうものを、あの、スペクトログラムとは呼ばないんですが、 えー、と信号解析の分野では、えー、と周波数と時間のこういう二次元プロットのことをスペクトログラムと呼ぶのでそれに習ってここではこの LCMSMS のスペクトログラムと呼びますで、えっと、この一点のその裏には実はもう一回 MSMS -MS を行うので、えー、っとここの境界では得られるのが MS1 のスペクトルで その一つのピークからその下には MSMS MS のスペクトルがくっついているということになりますで。個々のピークにはそれぞれ同位体クラスターがあってで、このピーク幅を読めばこのイオンが何かのイオンであるかということもわかるわけです。でアイストープクラスターやチャージディストリビューションの情報も実はここには入っている。さまざ、あ、まなこういう情報を えー、使って、普段我々が今までの方法でどういうことをやっているかというと、これ、得られた MSMS MS スペクトルに対して、あるスレスホールドを引きながら、ピークを単純化し、これをえっとこのような数字に変えて、プリカーサイオンの情報とプロダクトイオンの情報をえ使って、もともとあるタンパク質の配列データベースをインシリコでダイジェストョンして、それをペプチドにした後に、この照合を行うわけですね。 そうすると、ペプチドが決まって、で、ペプチドが決まってから、改めて、タンパクへ戻すということになります。で、このステップは、一方通行の、えー、っと、戻りなしということになります。で、もっと、あの、模式的に表すために、これを作ってみました。一つ一つのタンパクについて、一枚のシートにその配列が書かれていて、それを、こう、短冊切りするシュレッダーで、まず切ります。で、まあ、ペプチドに切ったようなものです。 で、それをさらに細かく切って、バラバラにしたこのシュレッダーのこのカスを、えっと、一枚一枚、えっと、丁寧に戻していって、最後のタンパクにできるかっていう、この、このステップを我々があのコンベンショナルにはやってるわけです。で、えー、っと、これでやってる限りは、今、平均的にはだいたい 30% ぐらいしか戻すことができる。スペクトルは取ることができていても、最後の えー、っと、この紙にまで戻すのは 30% の確率であるということと、あと、非常によく間違うっていう、あの、この2つの問題があります。で、えー、っと、これを、えー、一気にやりたいということです。つまり、ペプチドに行ってからタンパクにやるんじゃなくて、もうペプチドのこともタンパクのことも考えながら一気に元へ戻したい。というのを、あの、試みています。 でその時にあのもちろん私全然こんな専門家じゃないのでどうしたらいいんだろうと思って、えっと、絶対にできるはずだと思ってそのあの分かってくれそうな人に、えー、まず聞きましたでそしたら、うん、それは私の専門じゃないから次の先生を紹介してあげるよと言って次の先生を紹介してもらいましたでその先生も、うん、やっぱりちょっと僕とは違うなと言ってもう1人先生を紹介してもらいましたでその先生の研究室に行って じゃあ一緒にあの若い人もいるから一緒に話を聞こうって言って説明をしてそしたらその若い先生がそれだったら多分僕はできますと言ってくださいましたなので4人目でようやくたどり着いたんですがその先生の専門はあのオーディオ信号ですで、えー、っとつまりいろんな楽器で演奏されたあのミクシターのこういうスペクトログラムをもともとの、えー、楽器のがどうい う, う 時にどういう音を出していたかっていう、まあ、あの楽譜にまで戻すっていうことができる。つまり、コンサートの録音データから、えー、楽器を、えー、楽器じゃなくて、楽譜をまであの戻すことができる。で、原因から、つまり結果で、結果から原因に戻すっていうことがあのできますよ、と言われたので、あの、その、えー、っと、音楽のデータと、プロテオミクスの LCMS のデータの、その類似性をまとめてみます。 パッと見がまあ似てますよね。時間と周波数と時間と M over G。で、いろんなものがやっぱり似てるんです。で、階層性という意味が、ところがやっぱり一番、あの、私にとっては、えー、っと、興味深くて、えー、つまりトリプシンできるっていうのは、例えばその音楽のキーが一体なんだっていうのと似ていたり、それから電化数の違いっていうのは多分オクターブの違い。で、 えー、っと、プロテオミクスの場合には、基本的にはアミノ酸の組み合わせでできている。で、音楽の方も、基本的には12音の、えー、っと、音の構成でできている。で、そこには決まったリズムがあって、音が、を出してはいけないタイミングでは音は出ない。えー、もしくは不協和音があるとかない。まあ、いろんなことを考えると、これは、あの、同じ、あの、ルールで、同じ手法を、あの、適用すれば、これは解けるんじゃないか。 と思ったわけ で, すで、えっと、早速やってみました。で、えっと、得られたこのスペクトログラムをあの行列で表そうということで、あの行列で表しますと、で、これは行列分解をすると、要するにスペクトルの行列と、えー、っと、時間の行列に分解できる。で、スペクトルと時間に分けたものが、まあ、得られるスペクトログラムなので、これが、あの、オブザーブドのスペクトログラムと、こういうもので、 出来上がっているスペクトログラムの差が最小になればいいということになります。で、こういうものはよく音楽の信号解析ではよく使う。で、えー、っとあの一番よく使われているのが、えーっと、絶対負にならないので、値は絶対負にならない、皮膚なんですけど、でえっていう条件下でこの式を解くと、非常にあの えー、っと、間違わない。っていうことが、あの、知られています。で、えー、っと、ただし、これ、あの、もとも、えー、っと、これは、4つのタンパクをダイジェスションした、あの、ミキシチャーを、あの、分析したもの、シンプルなミキシチャーですけども、これ、トータルイオンカレントクロマトグラムです。で、これに対して、もともと存在する、このノンネガティブマトリックスファクタライゼーションっていうのを、あの、当てはめると、まあ、こんな感じで、えー、っと、そこそこは合ってるんですけど、えー、っと、いまいち合ってない。 で、そこで、えー、っと、そのタンパク質特有の、えー、例えば、えー、っと、タンパクとペプチドには、あの、その、あるペプチドはあるタンパクから出てきているっていう、あの、階層性を考慮したり、それからアイソトープクラスターを考慮したり、ノイズを考慮したり、LC のリテンションタイムを考慮したり等々をすると、まあ、一番下のようになります。で、こいつとこいつを比較していただけたらいいんですけども、まあ、非常に高い相関が認められて、まあ、このぐらいのシンプルなコンプレックスだったら、 あの、十分にこの手法はワークするということが分かりました。で、えっと、それが、あの、まとめたものがこれで、えっと、あの、プロテオミクスで今までの方法でやる、うん、マスコットっていう、あの、サーチエンジンを使って、えー、っと、決まったものと、えっと、この新しい手法で決まったもの、こんな感じで、このオーバーラップについて、えー、っと、ピークインテンシティの相関を見ても、まあ、非常に高い相関がある。で、それをタンパクレベルでやっても、まあ、あの、うまくいっていく。 で、もう少しコンプレックスなサンプルでやろうということで、48タンパクのミクシターを、えっ、ー、と、消化して、ドリプシンで消化してやってみました。でも、これもまあ、比較的うまくいっていて、もちろん、こう、バラばらばらけるところもあるんですけども、あの、タンパクレベルにすると、まあ、非常に高い相関が見られて、まあ、この手法は結構使えるんじゃないかと。で、さらに、あの、プロテオームレベルで使えるかっていうところまで、えっと、やってみました。で、これは E コライライセトを使って、で、さっきは、あの、 えっと、スペクトルの方の行列については、えー、理論的なものを使っていましたが、こいつは、えっと、実験的な、あの前もって、えっと、ランをして、どういうペプスが入っているかっていう、そのライブラリーを作っておいて、そのライブラリーを用いた、えー、っと解析を行っています。で、それを用いることによって、まあ、これもあの既存方法と、まあ、高い相関が見られるということで、えーまあ、このスケールでもまだあの十分にワークするということです。 で、えっ、ー、と、これはちょうど昨日、バイオアーカイブに出したので、あの、もし興味がある方は、あの、見ていただいたらいいかと思います。で、えっと、J ポストの、あの、お話をさせていただきます。で、あの、先ほど紹介していただいた森江さん、ここにいます。で、えっと、吉沢さんとか、えー、っと、その他の皆さん、あ、後藤先生もここにございます。 で、えっと、これは、あの、プロテオームの、あの、データを、まあ、あの、えっと、きちんと標準化して、えー、っと、データサイエンティストが使えるような形で、まあ、あの、世の中に出していくというのが、あの、一つの目的になっています。で、このプロジェクト自体は2015年の4月から始まったんですが、これ、日本の、あの、生命科学系のデータベースの、こう、標本、あの、なんていうか、一覧にしたようなものです。 で、プロテオームのところだけ、こう、スポッと、この時点では抜けておりまして、だから、まあ、ここの穴を埋めるものとして、J ポストというものを、あの、みんなで開発しようということで、えっ、ー、と、ウェットの研究者とドライの研究者と一緒になって、えー、始めたわけです。で、えっ、ー、と、これ2018年の、あの、EBI のデータですけども、プロテオミクスのデータって、だいたいこのゲノミクス、トランスクリプトミクス、それからメタボロミクス、これ回数グラフですけども、ちょうど間ぐらいの、 データ量があの全世界的にはあのたまりつつあります。で、あの先ほども言ったように、あの我々の目的は、まあ、いろんなところで取ったデータをちゃんと集積して、あの整った形にしてあのシェアをするっていうのが目的です。で、その J ポストは、だからその、えー、っとこう受け口になるリポジトリそれからそれを再解析して、データベースとして外に吐き出すっていう機能があります。で今日は この前二つ、特に真ん中のところの紹介をさせていただきます。で、一番最初のスライドに戻るんですが、この J ポストはこのマススペクトルのところから、このタンパクのところまでをやります。で、タンパクのところまでやれば、あとはそのデータサイエンティストがの自分の興味で、えっと、大量のデータを使ったりっていうことができるようになるんじゃないかなと思うんですが、えー、っと、まあ、もちろん我々もここまでもやりたいっていうあの希望は持ってますけれども、 えー、っと、まあ、とりあえずは、あの、いろんなインフォーマティシャーが伝わってもらえる形っていうのは、やはり、あの、ここまで持っていくっていうのが一つ大きなポイントかと思います。で、やはりゲノミクスと大きく違うのは、ここまで持っていくためには、質量分析の知識がなければできないので、その、やっぱりインフォーマティシャーここに今、インフォーマティシャーのコントリビューションが必ずいるんですが、えー、っと、その、質量分析も知ってなきゃいけないっていうのが、やはり大きな、 多分ハードルになっていいるんじゃないかななかと思いますなので、例えば J ポストのようなものがあれば、えー、とその後のデータサイエンティストがよりあの領域の中に入ってきて、増えやすくなるんじゃないかという期待もあります。で、えっ、ー、と、これ、えーと、J ポストの、えー、と最初 の, あの画面になっています。 でえっと、これあの2016年ぐらいの画面ですけども、えっと、この時点でプロテオミックスチェンジっていうその世界的なあのコンソーシアムにあの加わったっていうアナウンスです。でこれあの後藤さんもあの示されてましたけど、えー、J ポストというのはその EBI のプライドそれから北米 の, あのパッセルとかマッシブとか に, えに対して、まあ、あの ア, ジ ア, 圏アジアオセアニア圏唯一のリポジトリとしてワークする予定だったんですが まあ、その直後に、えっと、iProx っていう中国のリポジトリーが入ったり、それから北米の方でも、えっと、さらに パ, ロナパノラマパブリックとかっていうのも入ったりして、まあ結構、あの、いろんなところが今乱立しつつある状況ですが、あの JFOS 結構頑張ってまして、これ、あの、2016年のラウンジからずっとデポジット数を見ているわけですが、直線的というよりは、 あのだんだん傾きを増しながら、特にコロナのに入ってから、急激にこうデポジット数が上がっています。年間大体いい100プロジェクトぐらいかなという予測をしてたんですが、えー、実際はもう今あの、年間200プロジェクトを超えてますので、まあ、あの非常に順調に推 移, 推移しています。で、当初、目標としていたアジア圏だけではなくて、実はヨーロッパ圏や北米のあのからもあのユーザーが、えっと、登録をしてくれています。 で、これ1年前と比べて、えっ、ー、と、だいたい、あの、ユーザー数も130ぐらい増えてます。それから、あの、国も、あの、9個増えてますので、まあ、あの、順調に国際化が進んでいるということかと思います。で、えっと、サイズとしては今22、2テラバイトぐらいですね。で、半分が人のデータで、残り半分が、まあ、いろんな生物種ということになります。で、再解析の紹介ですけども、 えー、っと最初の方にそのショットガンプロテオミックスの危うさっていうのを少し紹介しましたが、普通はエラーレートをあのターゲットデコイアプローチで、えー、推定をしています。で、これあのご存知の方もたくさんおられると思いますが、あのえっと、ターゲットとなる配列が入っている普通のデータ配列データベースと、それをランダマイズさせたり、ひっくり返したり、まあ、いろんなことをする嘘、まあのデータベース、同じサイズのものを用意して、 で、このデータに対して、あの、照合すると、もちろんヒットタンパクが得られるんですが、この嘘データベースにヒットした嘘ヒットタンパクも得られます。で、ここにこんだけあるということは、多分、ここにも同じだけあるだろう。嘘がここに待ちっているだろう。ということで、えー、これを利用して FDR が、フォースディスカバリーレートが求められます。で、えー、っと、これは、あの、えっと、気をつけなければいけないのは、このターゲットデコイ ア, アプローチによって、 どのぐらい嘘が入っているかっていう推定はできるんですが、どのスペクトルが嘘かっていうことは分からないっていうのが、あの、ポイントです。で、えー、っと、それだけじゃなくて、実はまだまだいろいろ穴がありまして、えー、これはあの、2014年にイ、ね、ーチャー誌ーで発表された、バックトゥバックで発表された、ヒトプロテオームのファーストドラフトの、あの、二つのペーパーです。で、それぞれだいえー、っと、1万7000とか1万8000人プロダクトを えっ、ー、と、同定したということで、あの、報告がされています。で、その直後に、あの、いろんな、あの人たちから、あれはちょっと怪しいんじゃないかっていう、あの、噂が立ち上ってたんですが、これスペインのグループが、えっ、ー、と、雑誌の中で、あの、はっきりと、あの、解析を、あの、解析をした結果を、あの、述べてい、述べていて、その中で、まあ、はっきり言ってるのは、えー、もう、これは、嘘ば、嘘がたくさん混じっているから、あの、ペンディングした方がいい。 これは公開すべきではないというようなことが、まあ、はっきり述べられていますで。なんでこんなことが起きたかというと、こ理由は明らかで、あのえー、っと普通 LCMSMS の欄は、まあ、あの10回とか20回程度 の, あの数で占、えー、められますけれども、えーっと、先ほどの大きなプロジェクトの場合には1000回を超えるような LCMSMS のデータを集積しています。でそうしますと えっと、もう、あの、本当のタンパクは頭打ちになります。で、一方、毎回のランで 1% だけ 許, 許容されている嘘ヒットは、えっと、ランダムに当たっているので、あの、ランダムに当たっている限りはどんどん直線的に増加します。なので、数十回ぐらいでやめておけば、あの、大した、えー、っと、嘘ヒットにはならなくても、えっと、トゥルーヒットがサチュレートしていて、嘘ヒットが直線的に増加する、こういうところになると、まあ、非常に高い、あの、フォースディスカバリーレートが、 あ実はあったということがあの予測されるわけです。で、あのこの怖いお顔をしたユーゲン・コックスという人ですけれどもあの、自分が持っている巨大なコンピューターをフルで活用して、えー、っとその1000を超えるような、えー、っと LCMS、MS データを一気にあのマージして、えーっと、フォースディスカバリーレートをターゲットでこいで求めました。でそうする と,、えー、っと、そこで生き残るのは、もともとのものに比べると、 えー、非常に少ないということが分かって、まとめますと、まあ、あの3分の1は嘘だったということになります。もともと報告されているうちの3分の1はやっぱり嘘が混じっていたということがあのあの推定されたわけです。で、ただし、この方法も本当に正しいかというとなかなか難しくて、というのは、ヒットタンパクがこのフォワードデータベースのほとんどをすでに占めてしまっているので、 えっと、実は、フォース、えー、ヒットとして見つかったものが、本当に同じだけここにあるかというと、多分そうではなくて、えー、多分もう少し少なくなっているはずだ。なので、さっきの有限コックスのやつは、ちょっとやっぱり言い過ぎの可能性もある、とも言われています。ただし、じゃあどうやったらいいんだっていうところには、あの、全然、えっと、正解が ま, まだありません。で、我々はじゃあ、それに対してどういうアプローチを取るかっていうのが一つポイントで、えー、っと、 ということで、えっと、このあっと、アプローチを考えてみました。で、えっと、同じ、ある一つのデータセットに対して、これ、四つの検索エンジンで、えっと、サーチをかけて、それぞれ 1% のフォースディスカバリーレートを認めるということでやりますと、えー、っと、全部のオーバーラップ結構あるんですが、それぞれの、やっぱり、サーチエンジンでしか当たらないヒットも結構あります。それに対して、 デコイヒットの方も、それぞれ 1% だけ嘘ヒットが混じってるわけですけども、こいつらは本当にランダムで当たっているので、オーバーラップがほとんどありません。なので、それぞれちゃんとマージして、もう一回 FDR を計算し直すと、もともとは 1% の FDR であったものが、あの、いつの間にか 2.4% に上がります。なので、まあ、同じことが先ほどの、あの、ファーストドラフトの、あの、ネイチャーペーパーでも起きていたということになります。 でこれを回避するためにあの、このユニスコアというのをあの導入することにしましたで。これは何かと言いますと、どんなサーチエンジンで、えー、の検索結果でもまあ構わないので、とにかくスペクトルに対してある配列が提示された時、えー、ときに、そのスペクトルはその配列を指示するイオンがどのぐらいあるか、えっと、B イオンとか Y イオンというものであの配列が指示されるわけですが。 えっと、非常にシンプルに、いくつこういうイオンがあるか、ということと、あと、この2つのイオンで挟まれたアミノ酸はもう一義的に決まりますので、こう挟まれたアミノ酸がいくつあるか。で、このたった2つのパラメータを単純に足しただけのスコアです。で、いろんな実はパラメータを、あの、いじくり回して、どれが一番いいだろうという最適化をしてるんですが、最終的に実はこんなシンプルなあのスコアリングで、 全部が解けるということが分かりました。で、今までのサーチエンジンと比べて、このユニスコアっていうのがどういう関係にあるかっていうのをまとめたものです。基本的には性の相関があるんですけども、あの、適当にこうばらついてくれています。で、このばらつきが、あの、キツと出るか、キョウと出るかっていうのを、まあ、見てみたのが、えっと、このグラフとなります。で、えっと、これは X 軸は、 えーまあ、スペクトルの数だと思っていただいたらいいと思います。同定されたスペクトルの数。で、Y 軸が FDR% ですので、例えば 1% のところでこうじーっと見ていくと、この青いやつはヒットスペクトル数が6万を少し超えたところ、オレンジのやつはもう少し多いということがわかりますので、あの、カーブとしては右の方にシフトしてればするしてるほど良いというものになります。で、えー、この4つの結果見てみると、 えっと、それぞれ違うサーチエンジンを使っているんですが、いずれの場合にも、このユニスコアの方が、元々の、あの、サーチエンジンのスコアよりもいいということがわかります。で、ユニスコアは、これマージ、簡単にマージできますので、同じスペクトルに対して、えっと、違う配列がアサインされた場合、一番高いスコアを持つものを採用すれば、それで、えっと、サーチエンジンを、の結果をマージすることができます。で、マージしたのがこの結果です。 で、マージしても、えっ、ー、と、相変わらずユニスコアっていうのは、あの、トップになるということがわかります。で、これはあるデータセットについてですが、例えば、これはリン酸化ペプチドの、あの、データセットについてやってみても、あの、同じことが言えます。で、ユニスコアは、えっと、えっと、異なる結果をマージするのに非常に適しているということと、しかも同定数を増やすこともできているという、まあ、ボーナスがついているということがわかります。で、もっと大きなデータセット、 えっと、ヒューマンプロテオームの、やはりファーストドラフトのデータセットに対して、えー、当ててみようということで、まあ、そこに含まれている最もでかいデータセットっていうのは、あの、医薬機ケンの友永先生のところで捉えたデータセットなんですが、大腸がんのデータセットなんですが、まあ、そのデータを、あの、いただいてきて、えっと、再解析をしました。で、大きく分けて4つのデータセットに分かれているんですが、それぞれのデータセットについて、これはペプチドレベルです。 で、ユニスコアで、えっと、再解析したもの。で、元々の方法で解析したものと比べていきますと、まあ、いずれの場合も圧倒的にユニスコアで再解析した方が、まあ、同定数が増えているということがわかります。で、しかも、この、えっと、4つのものを、まあ、簡単にマージすることができます。で、えっと、これをマージしたのがこの結果で、えー、っと、えっと、全体が FDR1% で、あの、コントロールされているということになります。 でえー、とタンパクレベルで見ましても、えーと、これ9000タンパクを超えていて、も、まあえー、ともとのものが7800ですので、まあ、あのタンパクレベルでも、まあ、カバレッジを上げることに成功しているということが分かりました。で、えー、とこうやって、まあ、再解析したものを、まあ、どんどん集積していって、J ポストのデータベースのコンセプトとしては、えーとまあ、ユーザーがここからある検索値で検索をして、 えっと、必要な、あの、データだけを取り出して、ま、いろんな解析に、その後、あの、共する、いうことが、あの、コンセプトになっていますが、ま、あの、ここは、えっと、今日は時間の関係で、えっと、飛ばしたいと思います。で、ま、こういう再解析をしていく上で、最も重要なのが、ま、いろんな人がデータをデポジットしてくれるんですが、例えば、どういう資料を使ったのか、どういう分析方法を取ったのか、 どういう機械を使って、どういうパラメータで、あの、データを取得したのかっていう、あの、ことが、えっと、入力されてなければいけないんですが、残念ながら、あの、いい加減に入力する人もいて、それを、あの、正す方法もないわけです。なので、えっと、そういうものを改めて、えっと、取得するためには何がいいだろうというと、そのデータをデポジットした人に対、デポジットした人に対するインセンティブがあればいいだろうということで、えー、っと、 データジャーナルを相関することにしました。で、データジャーナルですので、まあ、そのデータに関する、まあ、詳細情報を入れてくれれば、それであの論文としてまあ成立すると。で、そのレビューの過程で、その、えー、っと不足しているデータ情報を、えー、っときちんと取得できれば、まあ、あの再解析の時に非常に大きな、えー、っと補助になるということで、えー、っとこれを相関いたしました。 で、あの、JST、JST、JST の J ステージから、あの、すでにこれは、あの、提供が、あの、始まっています。で、えっと、昨年の9月30日に一応、相関をして、えっと、私がエディターインチーフになってるんですが、えっと、まだまだ投稿数が、あの、全然足りませんので、えっと、まあ、あの、先ほど申し上げましたような、あの、データ論文もそうなんですが、 実験的なプロトコールとか、あと、あのコンピュテーショナルな人には、あのぜひ、この、ちょっとした、あの、えっ、ー、と、コンピュテーショナルツールも、えっ、ー、と、データプロセッシングノートとして、あの、受け付けるようにしてますので、えっ、ー、と、あの、興味のある方は、ぜひ、投稿していただければ、あの、いいかと思います。で、えっ、ー、と、レビューも当然、あの、受け入れるようにしております。はい。ということで、えっ、ー、と、 あの、データベースのインテリジェント解析とデータベース化ということでお話ししていただきました。どうもありがとうございました。